せーの、坂中、乃木坂フォーティシックスの坂口智美です。使うと、馬鹿のっぽくなる。早見のコード進行。私も使ってみるけれど、そもそも馬鹿の覚えていたいな。